こんにちは、G です今回はエンドレス OS のお話聞いたことがないそうでしょうメジャーなディストロじゃないのででも知っておいていただきたい OS なので今回取り上げてみましたエンドレス OS は 6年ほど前に公開された若いディストです。先月最新版 5.0 にアップデートしました。この OS、登場した時の歌い文句がすごいんです。世界の半分はインターネット環境がなく、ネット利用できない人たちが40億人いる。 その人たちのためにオフラインで使えるエンドレス OS が開発されたネット環境がないことを前提に標準で100以上のアプリが用意されているエンドレス OS はインターネット環境があればネット端末としても利用できるといった具合で理念は素晴らしいでしょう 現在は専用ラップトップの販売も行っています画面は EndlessOS の公式サイトです Windows 版と Raspi 版や彼らが用意しているいくつかの端末用の OS がダウンロードできます早速 Raspi 版をダウンロードして試してみましょう ここでダウンロードされるのはトレントファイルなので適当なトレントアプリかブラウザーの機能拡張でダウンロードします画面のファイルをエッチャーで SD に焼きラズパイに挿しますラズパイを起動すると初期設定の画面が表示されます 日本語、日本語アンシーと設定を進めていくんですがユーザー情報画面でフィールドにキャレットが置けないユーザー名などの文字入力ができないんですどうにもならないので英語でやり直してみましたが同じ結果 インストーラーの不具合ですね。仕方がないので、Windows 上で VMWare で試してみることにします。今度は Windows 版をダウンロード。これもトレントファイルなので、トレントアプリなどでダウンロードします。Basic マルチリンガル版はファイルサイズ 3GB 程度ですが、特定言語版は 10GB 以上ありますね。アプリがたくさんインストールされているのはサイズが大きい方なんでしょうね。デスクトップ版のファイル名は画面の通りです。 エンドレス OS はデビアンベースなのでデビアン64ビットで試してみます仮想マシン名はエンドレス OS5.0 としておきますメモリー割り当ては 4GB プロセッサーコアは2とします OS 起動ままでは少し待たされますここでは日本語選択だけでまずはリフォーマットを選んで OS インストールします。 変わるとパワーオフされます VMWare で再度 EndlessOS を起動すると初期設定できます日本語入力はアンシーが選択できます デスクトップはこんな感じそのまま使える状態ですがアプリはあまりないのでアクティビティは空っぽ標準添付のアプリを見てみましょうとその前に一度終了して VMWare の仮想マシン設定でエコー除去をオンにしておきます これれやらないとででで使えませんでしたのでタックはコーディングやクリエイティビティのスキルを学ぶためのプラットフォームです実際以上が対象だそうです画面はこんな感じで。 ちょっと試しましたがよくわかりませんでしたビデオ情報を見ると「グノームプレイヤー」とあるんですが「ドラゴンプレイヤー」じゃないかなどっちにしろ まともに動きませんショットウェルこれは著名な写真管理ツールですねこんな感じで動きますシステムシステムの構造をお勉強するアプリだそうですが よく分かりませんサイドトラックゲームなんですが。 よくわかりませんワークフォルダーにはリブレオフィスが一式入っていますユーティリティフォルダーには 一般的な Gnome アプリが21種類入っています。コリブリ教育コンテンツのライブラリーアプリだそうです。コンテンツをダウンロードできる仕掛けのようです。ハックシステムサイドトラック ポリブリといったエンドレス OS 固有のアプリはちょっと雰囲気が独特で分かりにくいと感じました日本語入力は初期設定時にアンシーを指定しただけですが問題なく動作しています日英の切り替えキー割り当ては設定アンシーキー割り当てタブで オンオフのキーを追加するんですが、デフォルトでは2つのキーを割り当ててますが、半角全角キーは機能しません。追加を試したところ、先頭の割り当てキー1個しか動作しないようです。ファイルマネージャーは Gnome ファイルが付属します。 ブラウザーは Chromium ですビデオが動かなかったので動画再生についてはアップセンターで VLC をインストールして試しますアップセンターはフラットパック系のようですがかなり遅いパッケージマネージャーですね動画再生はこんな感じ いつものようにフル HD、フルスクリーンで駒落ちの様子を観察してみます。まあ VM ウェア上での動作なのであまり意味はありませんが、動画でもないと寂しいですから。 エンドレス OS 理念は立派ですよね。ラズベリーパイ版のインストーラーは残念ですけどね。インストールしたのはベーシック版なのでアプリはほとんど含まれてませんでした。エンドレス OS ならではといった機能や仕様を期待してたんですが、 特に何があるということでもなく、考えてみればアプリを大量にインストールしてそれを配布するのであれば別にエンドレス OS である必要ないですよね。というより Linux ならどのディストロでも同じじゃないですかただ理念と 現実のギャップが気になりますネット利用できない人たち40億人の多くは英語話者じゃありませんよねどちらかといえば話者数の少ない言語である確率が高い我々日本語話者は1億人以上いるので ローカライズは進んでいる言語になります。でも話者が少ない言語まで多くのアプリがローカライズされているわけがない。この現実を考えればネット利用できない人たち40億人と言わないまでもせめて 10% の4億人に 100個のアプリを届けると考えても大きな大きな困難が伴うんじゃないでしょうかご覧いただきありがとうございましたペロペロ事件というのがあったそうでスシローへ行ったんですがびっくりするほどガラガラ。 レーンにお寿司は回ってなくて、注文文のみ流れる仕組みに変わってました。お寿司が回らないと衝動買いがなくなるし、客単価は下がるでしょうね。面白いと思ったのは会計処理です。注文文の内訳がタブレットに表示されて、自分で 金額確認します。これだと金額が不一致の場合のみ単純ミスか悪意あるトラブルかチェックすればよくて会計処理の人件費が削減できます。監視カメラの設置などこれからもビジネスモデルが変わるほどの変化が求められるでしょう。 子供のいたずらだからと言っても、社会に与える影響や損失を考えると、こらだけじゃ済まないよう、司法がちゃんと補給を据える社会貢献を期待します。ではまた次回。